今回は私たちの決まりでドライバーを用意しますというと彼女です渡里美咲です僕はまだドライバーを君に頼むことに同意してない私が若い女だからですか彼女は時々山賀の家へ空き巣に入るようになるの 家に誰もいないこともクラスメートから聞いて知ってるでも山賀のことは知りたい自分のことは何も知られずに彼のことは全部知りたいの でも山川彼女の思いを知らない。彼女も知られたくないから、それで構わない。